分分分からです長メメメーターーーーーター先が 1. 1メーターがメーター、はい、埋め物されたのか何もないですね場所はちゃんとね。 フレーズ囲んであるんだけど、ここは三五分、ここ三点五で言って始めた、先度が言ってめた、ちょっと小さいね、フレーズこんな囲ってあるんだけどね。 入らなってますからねこちらが 4,5 分でございます、まあ、みんな、あんまり変わらんくても大きいですよねフェイスでこしも囲ってあるけど はい、金山古墳でございますいやー冬初めて来るねずいぶんああ開いてるんでね入れるねこれねよし遠くされましたか 奥の方が新しそうだね高さがわからんなこれ<笑>下からこの付近で2メ ー, ター下からだ2メ ー, ターちょっとあるぐらいかあー中へられんな全然行かれへんかこれみんな一体で撮んだけどねどうやって これによると、これによると書いてないか、何も。これどう見ても石碑なんですけどね。桜坂の住宅街のね横にあるんだけど、石碑ってことだよ、間違いない。はい。 ここがね、せっかくなってますねちょっと粗いからね、だいぶ古いかな 十メーター。これ前入ったんやけどね。わからなかったんやけど。十<笑>メーターなってんやけど、十メーター。なんか道、こねなかったなす<笑>ひっつきもしていただければ。 あら、もう、つぎとるはいっぱい。いやこれ古墳じゃないね。古墳じゃないです。あの上の方だもんいや、道は見わからん。 この上やろなおそらくな。残念ですか。ビジュログフ。 この古墳群はね、入れるとあんまりないですね。まあ、真っ暗やな。大きいね。まあ、高さがあれはあっこまであるんじゃったら、二メーター五十以上だよね。はいはい、復元でございました。ここを来た時にね。スマホのどっかの落としたんですよね。帰りに。 おお、大きに使ってくれそうかね。さあ、硬袖でございましたか。はい。どうでしたか残念でしたね。だからね、この原子のの方が大きいから、この上の天井石がものすごく多いんでね、大変なんですね、作るときは。硬袖でございます。ね。 電動はちょっと小さい間で天井にしていけるけどね。